9代目です9月の5日ですす月の日ねその日に「畳ワールド i n 東京というイベントが行われるそうです、えー、とどのようなイベントかと言いますと主催は全国畳産業振興会ということで、まあ、いわゆる全常心と私たちが呼んでいるところが主催するようです内容としてはくまモンが来たりいぐさの研究で有名な北九州の森田教授が来たり今更のような気もするけど。 畳メイドと呼ばれたあの畳メイドが来てまあ畳ビズの歌を歌うようです会場では畳コースターを作ってみたり、えー、クイズに挑戦して優勝者には畳の時計です畳でできた時計をプレゼントしたり畳替えの相談会もあるようです畳ワールド in 東京機会がある方はぜひ行かれてみてくださいそれでは6代